ชินเจ้าเขาบาทจะว่ามันสำหรับกันดับบอลวิทย์เมื่อกันได้ฉันด้วยและรียักษ์ช่อนนะเยี่ยเรามาอีกนี้คือผมไปหับและบาบังคาวคงคาเจกัวเฮ้าฟันวีเดียวกัวเฮ้าฟันและทุกวีสร้างมักและนี่น่ะเฮ้ยเฮ้ยคุณพี่สิเจอเล่นต้องหับไหน 千葉。まあまあまあ、あんかだから、三六から二六ぐらいなんか降ってるやん。あれで早いわけね。<笑>すごいね、うん。曲は全然始まらないそ。そうね。あれ。 きたー<笑>ノリノリな曲ベトナムでよく見る光景カラオケのねカラオケが始める あ, あれでさすがに一番にはおらんけどねさすがに一番にはおらんけどあるあるやんもめてるやん褒めるよ ベトナムの PV って、うんうん、あ MV って、うん、なんかあの、こういう会議するのないああんか例えば喧嘩して あ, あの、チームができてははははいはいはい、はいチーム内で作戦を考えて あ, あるねある ね, あるねその後攻撃しに行こうぜみたいなははい、はい、あるねまさにそれまあでも前ハウ・ホワンの前の作品もなんかそんな感じだった気がするその会議みたいなのやってたわ で話いあの何だっけシンデレラのやつ。あえあね。 これ、聞き覚えないうそうん、うん、全然覚えてない何マジ、うん、これさ、うん、YouTube とか見ててさ、うん、ゲームの広告が出てくるでしょうん、そのゲームのあの、おじさんがね棒動かしてさ あ, ーあの、溶岩とかねそういうのから逃げるみたいなあの、敵から逃げるみたいな、はいはいはいはい、それの時 の, あのおじさんの声これよ はあはあ、壁が迫ってくるえっ全く同じ、はあはあ、こんな感じだったっけ、はあはあ、いや俺はこのあれよこの魚の声と思ってるよそれはおじさんの声と思ってない俺はもう魚の声と思って見てるから<笑>聞いたことあるうん聞いたことあるほら<笑><あれ><笑>魚と会話できる男なんで<笑>そこは嘘つきやんか<笑><笑><笑><笑>トラ おじいちゃん人間出てきたやんいや魚なんかい、このキャラクターなんて い, いやそろそうです、だって魚から魚がよう擬人化したけど。し、う、そ、ん、したら魚だろいやこれはかぶらんやろこれなだって魚が炙り物なの魚だもん <音楽>えー、なあ俺も魚だって金欲しいが買うきは大体魚も死んでくれるそう<笑>だよあっあれだ ベトナムあるあるって言うけど別に普通じゃない、うん、日本でもそうやん、えー、でもガッツリ映さんくない日本だとガッツリさスポンサーさんのを結構ベトナムは映すやんゲームやっとったりとかもガッツリさモニターによるという今までは CD を売ったりするためのプロモーションとして MV があったけど、うん、今はそうじゃないじゃん、うん、特にベトナムはそうだし な, 本な日本もちょっと見てみようまあでもさ日本の方が 正直ミュージックビデオとか見るとそんな制作費かかってないんだろうなって思うことは多いベトナムのミュージックビデオの方がめちゃくちゃお金かかってるなっていうあそう、うん、俺はそんな感じるーーっすぐ出てくるあ、うん、やっぱ人間の悪さ出てるな やっぱ一回こうね甘い汁吸うと、うん、こうやって調子乗ってしまうねもっとくれもっとくれて、うん、もっとお金ちょうだい<音声><音声><音声><音声> YouTuber なってるやん 30t 値段<笑>やべえやろ立てました 魚の、これだけいえよいやそらまあ見られるなえっ始まるやんこの人が仕返しをやり始めるってこと始めるやんもうだって写真とか撮っとる作戦がいいね、うん、作戦がいい大だ うんざりしとるよだってさあのもうお願いされすぎとるけんさ<笑>やっぱもううんざりでしょでそれでいて今ほらもう攻撃さあされたけんさ、はい、ネットでバンバン叩かれてしまったからゆえにさ、はい、やっぱこうなるよ<笑>もういい加減にしくれよ<笑>さあどうなるか<音楽>なんか この、うん、典型的ななんか悪者みたいな感じになるのやっぱり あ, もうあの調子に乗ってしまうという ね, そうね、うん、もうだから仕返しを待ってるよ。 へぇへぇへぇこんななるんだこんな終わりなんだまこっかちええですよね<笑>なるよへぇ、えー めっちゃおもろいやんいや面白いよな、うん、この人のチームはやっぱ素晴らしい、うん、いい空、うん、さ、うん、去年そうなんか賞取ってるしあのテンポもいいしなんかカメラ割りとかもさすごいなんか心地いいその曲とも合ってるけんすごい心地いい 見て、ね、それ。<笑>いや、ほら、作る人として、そんなさ、いや、<笑>そんななかなかできんやん。いやいやいやいや、なかなかできな い, よい。なかなかできない。こ<笑>れはもう大事です。素晴らしい、素晴らしいです。素晴らしいです。ね、はい、はい、皆様、どうもおしよう、どうも、どうこれはやっぱりね、<笑>ハーファンが、もうファン、ハーでございました。うん、はい、それでは、また、皆さんもこれ聞いて、はい、コメントください。はい、お願いします。はい、それでは、また、<笑>さよなら。バイバ イ, バイ。